えー、2回目の演武となります、えー、お隣福島県、えー、天南地区からやってまいりましたみなみと申します、えーね、こんな大きい街頭に踊るのは久しぶりなので、えー、ただな拙いところもあると思いますがご静のほどよろしくお願いいたします参、ま、ります 南の仲間で魅了いたしますよろしくお願いします BANG! <laughs>